羽生結弦一番聞かれた質問、3位は音楽、2位はオフの過ごし方、1位はご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。羽生結弦が12月25日放送のサンドウィッチマンのスポーツ年日、TBSK に出演し、現役18年でスケート以外で一番聞かれた質問について語った。 10位はなく、9位は、ヘアスタイル。羽生は、髪型にこだわりは、ない、としつつ、プログラムによって、キャラクターが存在する、と、スケートの世界観に合わせて変更。普段は、寝癖がついていても構わない、と笑っていた。8位は、結婚観、で、かつて恋愛は、ファンの方に、裏切られた、と思われる、と話していたが、現在は、スケートに対して、熱が出るような結婚。 恋愛がいい、とコメント。6位は、同率で家族食べ物が並び、5位は、今年の漢字。2022年の漢字一文字を聞かれた羽生は、真と色紙にしたためた。その意図を、今年が始まった頃から4回転半ばアクセルを深掘りしていた。進化、深める、と説明。4位は、他競技のアスリート、で、同世代にメジャーリーガーの大谷翔平。 サッカー日本代表の浅野拓まらがいて、僕は全然まだまだ、そういう意味で頑張れます、と謙虚に語った。3位は音楽で、ワンオーケロック、BTS などを聴くという。今年はどうへの、私は最強を聴いて、歌声が好き。歌詞が自分の気持ちそのままで、プロになってから、皆さんの夢が私の夢だと思いながら、スケートをやっている感じがする。 初めて聞いたとき、涙が止まらなかった、と明かしていた。2位は、オフの過ごし方。羽生は、レトロゲームが好きで、特にスーパーファミコンの、平成仕様ニケトエストポリス電気が自身の、原点、だという。現在はゲームボーイアドバンスの、ハイヤーエムブレム封印の剣、を、プレイしているという。 1位は、羽生の試合後にぬいぐるみが投げ込まれることでおなじみの13で、海外メディアからよく聞かれるという、一緒に戦っていて力をもらえる存在とコメント。投げ込まれた13について森に帰りました。一番ファンタジーでいいかなと思っていると語っていた。羽生の話に SNS では様々な意見が書き込まれた。 羽生さんスケートに結びつく結婚や恋愛をしたい結婚観の質問なのに、恋愛というワードが出たのちょっとキュンとしておる。羽生くんにとっては恋愛や結婚もスケートを高めることにつなげたいんだね。私は羽生くんが幸せな家庭を築く日が来るなら応援、する。 羽生くんが喋ってたゲームの話何一つ理解できなかったけど羽生くんがすごく楽しそうに話してたし羽生結弦芸ファンとは違うゲーム界隈で話題になったならとても嬉しい。同番組でプーさんが一番多く投げ込まれた試合を調査しました。初めてプーさんが投げ込まれたのは2009年の全日本選手権で2019年12月7日、羽生さんの25歳の誕生日に行われた GP ファイナルが285匹で最多でした芸能ライター。羽生はプロに転校し2023年2月26日にはスケート史上初の東京ドーム公演を開催する。この日は何匹のプーさんが投げ込まれるのだろうか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。